平野の仕様をべた褒め、退場メンバーに言及。ジャニーズが健全アピールご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスへの平野仕様、キシユータ、ジングユータの3人が5月22日にグループを脱退するまで約3ヶ月となった。 平野と神宮寺は脱退と同時、騎士は秋にジャニーズ事務所も退場する。ファンは退場後にジャニーズの圧力によって3人のメディア露出が激減するのではないかと危惧しているが、希望を見出せるような変化が現れているという。今月11日、関ジャニエートの横山広が願家 NHK のトーク番組、土曜スタジオパークに生出演。 ダンスの得意分野の話題になると、横山は、うちのグループ、あんま踊んないんで、と自虐しつつ、この前、コンサートで、ジャニーズメドレーっていうのやったんですけど、やっぱ他のジャニーズって、ダンスうまいなと思いました。すごいなって、と語った。続けて、横山は、キンプリの、一番、っていう曲を踊ったんですけど、 平野紫耀くん、かっこいいなと思って、ダンスの参考の映像を見てました。やっぱすごいですね。みんなすごいんですけど、あんなになりたいなと思って、と話し、15歳も年下の平野に対するリスペクトの思いを明かした。 単純に平野のダンスの実力に関心したという部分もあるだろうが、横山はメンバーの大倉忠義と共に関西ジャニーズ JR のユニットのプロデュースを手掛けるなど単なるタレントの枠に収まらない活躍をしており、ジャニーズ上層部と近しい存在と見られている。 そんな彼がグループ脱退と退場を間近に控えた平野をベタ褒めしたことに対し何らかのアピールの意図があったのではないかと推測する声が SNS などで少なからず上がっている。また同じくグループを脱退する騎士は放送中の主演ドラマスキスキワンワン日本テレビ系の宣伝のため同局バラエティ番組に出ずっぱりに 1月29日に出演した単発バラエティ番組、5択を並べて、わはは、では、退場について、全然大丈夫ですよ。吹っ切れ。吹っ切れてるって言ったらまたちょっとおかしいですけど、と語り、家族に相談した時の父親の反応などについても、赤裸々に明かした。 かつてのジャニーズであれば、在籍中に退場について具体的に言及することは考えられないことで、このトークの放送にストップをかけなかった事務所の思惑をめぐっても、様々な憶測が飛び交った。人流児についても、新 CM の放映が開始されたり、 今月8日放送の深夜バラエティ番組ニューニューヨークテレビ朝日系にゲスト出演して弾けた様子を見せたりと以前とそれほど変わりなく活躍。退場日まで露出が減るのではと心配していたファンにとっては嬉しい誤算となった。 また、8日に開かれたスノーマンの主演舞台、滝沢歌舞伎ゼロファイナルの制作会見では、渡辺翔太が報道陣のカメラに向かって、タッキー、見てるから、とおどける場面が、深沢達也は滝沢秀明氏に、精神的にもすごく鍛えられた。舞台はハードですし、泣くほど怒られたりもしたので、と話し、耳が赤くなっていることを指摘されると、 滝沢くんに怒られたことを思い出しちゃって、白塗りの熊取りメイク姿のままで怒るんですよ、と打ち明けて笑いを誘った。メグロハスは佐久間大介や向井康二と共に滝沢氏から楽屋を片付けろと注意されたエピソードを語り、向井が自分らの楽屋なんやから好きにさせてくれって話ですよ。もういないから言っちゃいますけど。 と訴えるなど昨年10月いっぱいで退社した滝沢氏をネタにしまくっていた。かつて、会社から去った人間はいなかったことにされる、とまで言われていたジャニーズの風潮からは考えられない発言の連発に驚きの声が集まった。この他にも、セクシーゾーンへの菊池風磨が、ラジオ番組で元ラブトゥーンへの安井健太郎。 ゲ七オーダーの名前をでしたり、キャトタンの上田竜也がジャニーズ JR だった経歴があるいに家の田島翔吾との交流についてブログで触れたりと、これまでのタブーを覆すような出来事が続発している。こうしたジャニーズの変化について、業界内では、コートリー対策では、との見方が浮上しているようだ。ジャニーズ事務所は2019年、厚生取引委員会から、 解除したスマップ元メンバー3人の番組起用を妨げるような働きかけがあった場合は、独占禁止法違反につながる恐れがある、と注意されたことがあり、次にそのような疑いが持ち上がれば本格的にコートリーが動く可能性がある。そのため、滝沢氏ら事務所を去った者たちの名前を多重にせず、キングプリンスへの脱退メンバーを露骨に干さないようにして、 会社の健全性をアピールしているのではないかというのだ。ジャニーズ事務所は今年の元日に藤島ジュリー稽子社長の名義でコンプライアンス体制の整備実践などを掲げたメッセージ広告を日経新聞に出したが、それも同様にう取り対策ではと見る向きがある。どのような目的であっても、 退場後の平夜、騎士、人流児の活動に横槍が入らないのだとすればファンは安心だ。もっとも騎士や人流児とは異なり平夜については CM とグループ活動以外の露出がほぼないと指摘されており露骨ではないものの干されていると感じているファンが少なくない。さらにもしジャニーズが圧力をかけなかったとしても テレビ局が、損度で3人の起用を避けるという可能性は十分にある。実際、ジャニーズは、戦術のコートリーからの注意に、弊社が、テレビ局に圧力などをかけた事実はない、と否定コメントを出したが、ジャニーズ退場後に、地上波から消えたタレントが数多くいるのは、周知の事実だ。ジャニーズは、本当に、変わった、のか